今私、モトスコっていうところに来てまして、これから、えっと、ちょっと登山をして、展望台から撮影をしようとしています。で今、深夜のね、2時、ちょうど3時ですね。ちょうど深夜3時でございます。これから夏の天の川が、 えー、富士山の城から登ってくるというところで、こいつを登って、背負って登るところです。で、今日ちょっと登りながら、いろいろ喋りながら、えー、やっていこうと思いますんで、 えっと、この、今登っているここは、中野倉峠っていうのかなそこの展望台に今、向かってます。昼間に一回、登ったことがあって、30分ぐらいのシンプルな登山道だったんで、これは、夜も行けるなと思ってですね。ロケハン済みです。 なんで私が今ここに登ってるかというとですね。えっ、ー、と、CP プラス2023が、えー、来週開催です。えー、タムロンさんのブースに登壇するんですけど、冬の無ジゼロの作例ばかりじゃなくて、夏の銀河の作例がどうしても出したいと思って取りに来ています。はあ はあ、もうちょっとかな、はあ、今日金曜だから誰かいるのかな、はああ誰もいないといいんだけど、はあ、うん、いないいない 岩の上半分は防寒群だねシャッティングしますやば雲海になりましたあのね、今一瞬この辺り全部真っ白になって雲の中入っちゃったなと思ったら抜けて元塚は雲海に包まれましためっちゃ綺麗、すごい 回ですね一気に来るなもっとじわじわ来るんだと思ってましたこんなに一気に来るんですねさて終了しましたこれから下山しようと思います 行きましょうかしょこれあとで編集するの楽しみだなよしょえっ、ー、と中のグラップ上にまた来ました なんで来たかというとねタイムラプスにゴミついてたでしょあれね本当ね文句言いたいんだけどさ俺いっつもブロワーでゴミセンサーゴミ飛ばしたからレンズつけるから撮影中についたってことなんだよね絞らないっていう対策しかないなと思ってだかな 朝焼けになってちょっとパンフォーカスにしたいなと思ってもできないんだけど ND フィルダーとかかましてねシャッタースピード落とすみたいなそういう対策をするしかねえなともう意地だよね意地腹立つからさもう一回来ましたよ 味噌汁ね持ってきたんですよ今日奥さんが入れてくれたんなおー味噌汁うめえ叫んじゃったうわー塩分しみる前ねコーヒー持ってきたんだよこれコーヒー持ってきたんですけどうわー味噌汁うめえこれ2本いるなこれあうまっ っったまる持ってきよかったーでちょっと雲も出てきたな、まあ、タイムラプスだから雲、まあ、動きがあるからいいけどその隙間からね天の川が見えてればいいんですけどねうんねじゃあ時間が経つのを待ちましょうか音楽でも聴きながらねはいじゃこの後はもう今日撮った結果かなはいどうぞ あぶい。朝になりました。今時間が六時十分。今こういう状況ですね。ここはね坂笹が見えることはほとんどないんですけど、この元彦のこのなんですかね。 波っていうか、がすごい綺麗で、タイムラプスするとその動きがね、非常に印象的なんですよ。いや、寒かったですね、でも、めちゃめちゃ寒かったです。まあ、今も寒いんですけど、あの防寒具下忘れてね、上に着る予定だったこのダウンを2枚重ねてるんですよ。で下にあの、この発熱するマットみたいなのがあって、 こいつのおおかかげででちょっっっとと尻はずーっとったんですよねであとは体中にカイロを張ってなんとかなってこうやってねたまにこう強い風が吹くんですよねざわざわざわって山が鳴くような山が騒ぐような風がざわざわっと吹くんですけど結局カメラ2台しか持ってきてないんであそこにああやって設置したらさああやって設置したらもうやることなくなっちゃってずっとここであの音楽聴きながら 寒さに耐えてたまに打とうとしたりしてっていう感じで朝になりましたあ焼けてきたあとあと15分ぐらいでね太陽があそこから昇ってくる予定ですね月もその横から昇ってくんだけど月は明るくて見えねえだろうなさすがに CP プラス前の撮影は今日はが最後ですねギリギリまで言っちゃったな でも、めちゃめちゃ寒かったし、眠たいけど、来れてよかったです。来てよかった。やっぱなんかその、なんていうのかな、気が済まなかったんですよ。来ないと。気が済まなかったんですよね。結局自分の思い通りの構図っていうか、それは取れなかったんですけど、雲海までなかったし、風吹いちゃってね。 でもすがすがしいですここまでやってこれだったらまあ諦めつくかなっていうか次に進めるかなっていうまあまだ終わってないけどね帰って動画作んなきゃいけないからお客さんとね呼んでくれたメーカーさんに喜んでもらえるように頑張るっていうか 自分自身を上手に表現したいなとは思いますね。ライジングさんしました。やっと太陽乗ってきた。ああ、やっぱこれ見ないと帰れないんだよね、俺。今日も一日終わったが。 お先に失礼しますおねーすよいしょいや<笑><笑><笑><笑>、気をつけて帰ります帰ったら最後の動画制作を待ってますね<笑>いよいよ CP プラスか 頑張ります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ。したっけね。したっけ。